そして私の、えーまあ、2020年にできたお出来事の話なんですけども私あのすごいねあ怖い話なんだけど結局オチは怖くなかったっていう話なのでみんなあのドキドキしないで聞いてくださいねなんかすごいあれなどに違和感があるってなったんです年末にでえやだなみたいなでもなんか 風じゃない違和感だななと思ってなんかこう首のとこがちょっとなんか張ってるというかでやっぱこう喉使う仕事だし声だしすごい怖くていろいろこう寝る前にこう調べちゃってでなんか当てはまることとか書いて私鼻悪いからさ鼻炎がありますかイエスみたいなでなんかちょっと首肩凝り目立ちますかイエスみたいなうわやばいこれなんかちょっと危ない病気だったらどうしようと思って次の日めっちゃ早く起きてあのとりあえず大きな病院とかはまあ予約とか ないと入れないと思うので、ご近所の耳鼻咽喉科さんに行ったんですけど、なんか左側だけなんか喉がちょっと違和感があってな。んかちょっと張ってるかもしれなくて、なんか首も曲がんない気がしててみたいな感じでそ先生に言ってね。じゃあはい口開けてくださいね。って言ってああって見せたらあーみたいになっててやばい。もう目に見えるんだみたいな。 もう何かありますポリップですか何ですかみたいな生体やばいですかみたいになったら「なんかああ喉のねあの横に口内炎があります」って言われて「<笑>うーっ」って言わでもそれって何かのなんかあれですかなんかその喉にできるなんてやっぱりやばいですか?」みたいになって「いや何か心当たりないの?」みたい な, なんかちょっとやけどしちゃったなとか。 なんかそういうちょっと些細なものってなってこう一瞬でこの今までのここ2週間ぐらいのこう走馬灯がプワーって出てきて1個こうピーピーピーピーって光ってる思い出があってあっ私魚の骨が刺さりました先週って。 で、それだよーって一緒にスッキリして<笑>、ほらほら、これでしょ、これってこう、棒みたいなやつでグリグリ押されて、ほら、ここでしょ、痛いの、これって、あ、そこです、そこですってやって<笑>、魚の根がそこに逆さったんですよって口開けながら言って、っしゃる先生が、それそれ、みたいな、って、でね、その落ち着いて鏡で家帰った後口開けてみたら、本当にその左側の喉の上のとこに、 ふーってこ内炎が一個できてて。 こんなとこにできるんだみたいな。でも、ご自分じゃお薬塗れないから、なんか、二日間か三日間ぐらい、年末で閉まるまでに、あの、来てくださいって言われて、無事にね、行って、あの、完治しました。いやー、怖かった、本当に。これ、こんなんじゃ、年末年始、なんか、気持ち切り替えられないよって思うぐらい、ずーんってなってたから、その時。無事に完治してよかった。あと、お医者さんってやっぱり偉大だね。もうなんか、お医者さんの言葉をいただけたら、なんか、ちょっと楽になったもん、すごい。もうその後 もうなんか午後めっちゃ声出たしねなんか「うわ」みたいな「全然ノンストレス」みたいなお薬ってすごいなと思いましたそんな私の激動の2020年の滑り込みアクシデントでした